は買うか本気で悩み中の、テスラのモデル3、借りてきちゃいました。シンプルな造形ながら、横方向にワイドに膨らんでいて、イメージより実物は大きいです。SUV タイプのモデル Y もあるのですが、モデル3でも十分すぎるくらい背は高いので、普通にモデル3でよくねと思います。グレードは RWD。 新車なら補助金抜きで530万ちょい、中古なら約400万円です。総合的な印象を一言で表すなら、思っていた以上に現実的に実現されている、ハイパフォーマンスなスポーツセダン。大変貴重な体験ができましたが、運転中に感づいたのですが、これスタッドレスタイヤ入ってるわ。ブレーキもいいの入ってますねー。4ポットの対抗キャリパーかウィンターマックスか、23 5幅の4 0扁平の19インチ。92 9ってことは、 設計速度160キロですが、ごめん、瞬間的にオーバーしちゃった。アルピーヌ A1 1とベタ踏み加速勝負をしたのですが、140キロから上の加速で、じわじわ離されていってしまいました。サスペンションの上の方どういう作りになってんのあまり見ないごつさ。テスラの後方が見え隠れしますな。リアタイヤもフロントと同じサイズですな。ブレーキは普通の片押しキャリパーにランクダウン。フロントにもモーターを積んだ上位モデルと比べて、加速が正直遅いです。 金があるなら、せめて1構へのロングレンジをおすすめします。トヨタと同じくらいにはコストダウンを感じる2列目ですが、居住性はかなりいい。なんというかテすらって、イメージに反してあちこちケチってるんだよな。特に悪いとは思わされないんだけど、作りの良さ感じゃレクサスに及びませんね。なおこの個体は、2022年あたりの、製造やバッテリーが変わった後のモデルらしいです。作りの粗さも、バッテリー性能も、大きく改善されたとか 電動で開くフレームレスウィンドウテスラのロゴが入ってかっこいいで個人的に一番大事なのが車中泊ベースとしての実用性なんですよシートベルトが絡んで倒すの面倒なのと反対側のラッチが遠いのとちょっと傾いてフルフラットにならないこと頭をトランク側に向ければ目張りなしで一目置きにせず寝れるのにこの傾斜のせいで頭が下になってしまいますプリウスと違って背面にはガラスがないんだよな 星空見えるガラスルーフ、エアコン効率と重量的に、私はアルミが良かった。かなり快適に寝転がることができます。これなら目隠しさえできれば、リラックスして休めそうだ。宗教的に崇拝されてるテスラですが、自動車作りを比較的わかっている方の私が見ると、やっぱりケチなんですよね。トヨタと同等のコストダウンを、アップルのような宗教的崇拝と、 先進的なイメージによって無効化する戦略。闇を暴くというわけではないですが、イメージと現実の間を埋めていきますぞ。充電できねえ。茶でもアダプタを介して充電するんだが、そこの接続が甘いと失敗するんだよな。カチッとしっかり差し込まないといけない。やけに冷却ファンがうるさいけど、ここの充電器は 20kW 級。正直遅すぎてゴミです。冷却にもエネルギーを使うので、14kW しか入ってないですね。 1時間入れても走行50キロ分。150キロワットや、220キロワットオーバーも普通に出てきてる中で、大半の急速充電器は、40キロワット以下のゴミだからな。さて、初見で乗せられたら、まず何をすればいいでしょうかここです。ハンドルの位置調整です。シートは電動よ。今一番上にしてるけど、上下で角度、左右で前後の距離を、電動で変えられます。シートメモリーはないけど、多分オーナーだかユーザー登録をすることで、 自動でポジションを合わせてくれる。左ミラーをご覧ください。同様に位置調整ができます。走行中にちびちび調整したいとき、いちいちメニューを開くのはクソだるいです。なんでも削って集約すればいいわけじゃねえぞ。グローブボックスは、普通にボタンで開ければいいのに、ここをタップするしかありません。なんで電動にしても不便なだけだよね。なんでも電動だから、高級で先進的ですごい、ってなるとでも思ってんのか。ワイパーはここでしか操作できないんですよね。ゴミ。 オートワイパーがあるけど、ちょっと感度が悪いというか、作動タイミング遅いし、自動運転用カメラをドラレコとして使う機能も、駐車監視もついています。画面の明るさは自動調整で OK。こっちがメイン機能で、まず加速の鋭さを2段階で選べる。違いがよくわからんけど、ステアリングのモード、多分シャープさが変わる。あとは、クリーピングするか、アクセル踏んでから動き出すか、ワンペダルドライブか、バッテリー関連の表示。 何パーまで充電するかここで選びます。自動運転だかクルコンモード時、法定速度のプラス何キロまで許容するかの設定。多分鍵の機能。基本的にオートで放置のヘッドライト。リアフォグ関連のメニュー。ウインカーの自動キャンセルっていうのが面白いよな。ちなみに左のスティックを引くとパッシングができる。色々ありますが、正直よくわからないし、大半のオーナーもよくわかってないと思います。何から何まで知らなくても、 普通に運転できますよ。温度表示のところを触ると、エアコン操作メニューが出てきます。右下がシートヒーター、自動を選べるけど、暑いので鬱陶しい。犬放置モードやキャンプモードもここで開けるようですね。あとは、オート作動と、AC 音やら風量設定やら曇り取りやら、私は適当に使うことにしました。基本的に自動運転モードが頼れるというのと、意外なほど近い距離に画面があるので、スマホ感覚で走行中も触れますよ。まあいいや 走行中にも色々遊ぶので、その時その時に紹介していくスタイルでいきましょうか。ドリンクホルダーと間違えて、コカ・コーラを奥底に沈めていってしまう、謎のセンター物置。一番上はスマホワイヤレス充電スペースに、こっちはシガーソケット付き。このセンターコンソールボックス、あんまり深さないんですね。車両重量は約 1.7 トン。50対50に近い重量配分、リアの方が重いのね。ちなみに電源ボタンはなくて、 スタート時はブレーキを踏むだけですが、切ると起動すればいいのまさか、毎回ここのボタンを押さなきゃいけないわけじゃないよねシートベルトなのか、毎回この警告音がポンポン鳴ってうるさいです。ここにカードキーをかざしてロック。スマートキーみたいに、ドアノブのところじゃダメなのちょくちょく不便なんだよな。ミニマリストの人生ってクソなんだろうなって、そこはかとなく思わされる使いがあって。じゃでもアダプタもいちいち取り出すのがクソだるいし。 スーパーチャージャーは足りてないし、やっぱ EV で長距離は不便ですね。詳しい話は後だ。フロントのトランク、重量感的に、アルミでできてるっぽい。濡れたり汚れたものを入れておけるフロンク、牽引フック付き、手の長さと同じくらいの深さはあって、汚れ物や三角表示板を放り込むのにベスト。やっぱあるといいよね。そこがウォッシャー液か。ウィンカースティックの先端がウォッシャー液ボタンなんだけど、オートワイパーの感度的に、切らしてる方が逆に便利かも。 そろそろ行きましょうか。一っとくが信者お断りだぜ。右スティックを下げると D レンジ、上げるとリバース、先端ボタンが P です。早速不満です。ハザードがルームランプのところにあるんですが、なんなのクソ不便なんだけど。社外製の機能追加ボタンがあるらしい。間違いなくこれ必須だから、今回は導入前提で話を進めるぞ。いきなりベタ踏みしましたが、加速はかなり速いです。体感的にはスープラや Z34 と同等。ただ、 テスラと聞いてイメージするような、強烈な加速ってわけじゃなくて、むしろいろいろ乗ってきた私にとっては、ちょっと遅いかも。またネガなのですが、これスタッドレスタイヤで、雨というのがダメですね。いきなり忙しいな、近代みたいに、サイドカメラアシストか。シフトスティックを1回倒すとクルーズコントロール、2連続で倒すと、ハンドルアシストが入って、実質的な自動運転モードとなります。 クルコン中は右の丸ボタンを上下に回すことで設定速度が変えられます左右に倒すと前車との車間距離を7段階くらいで調整できるぜロングホイールベースによる直進性とトヨタ並みに安定志向なセッティングにより基本的にこういう道に乗れば何もしなくていいですテスラ車には携帯電話のようなデータ通信用の SIM が入っているというのは有名ですが都市部にてその速度をご覧ください 遅いやんけ。自動運転が使い物になるからこそ、ナビシステムをよく使うことになる。どのルートにしようか、先の方どうなってるんだろうか、そういう計画を立てたいとき、普通に遅くてね。ストレス受けた記憶はないんだが、どうしようか、乗り心地のレビューをしたいんだが、撮影中の私が色々と触るので、とりあえずは出たとこ勝負的に進めます。今ウインカースティック先端のボタンを操作したが、さっき言った通り、切れたオッシャー駅だな。 クソ不便な抜き打ちハンドルを触りテストと、自動でマップが現在地に戻る機能は後回し。ちなみにまた右スティックを2連ダウンしたが、どうやらハンドルアシスト、レーンチェンジすると解除されるぜ。これがまたクソ不便なんですよ。いちいちに買い倒して、再設定しなくちゃいけない。エンハンストオートパイロットという機能を、追加で40万円払って買うことで、レーンチェンジも任せられるらしい。 すでに高い金払って買ってるのに、さらに追加でむしり取ろうとするあたり、悪いところでアップル社らしいですね。私はテスラ大ンチから、購入検討者に転身した身ですが、信者ではないので、ダメなところは容赦しないよ。まあ会社の収益性としては、理想的ではあるよな。将来的な自動運転を見据えて、過剰な高性能、高価格の演算チップを、利益を削って謝罪しているらしい。なんでも内製化して、製造の効率化だかコストダウンだか、 開発の迅速化を目指しているようで、で長くなるので、テスラ内部のことは後回しにしましょう。エアコンの操作系が分かっておらず、どぎまぎしていますが、この車のエアコンは、 基本的には完全自動かなメニューを引っ張り出さなくても右下から 0.5 度刻みで温度が変えられるからそこの調整だけで普通に使えそうではあるここで私ずっと気になっていたお遊びメニューを開くオナラクッションとジェレミー・クラークソンが男性器を変いたメモパッド何度も言うけど自動運転がかなり当てになるので意識がどうしてもそれます後の方なんか完全手放しで過ごしてるシーンあるか、うんえー 何がしたいんだよ。おならだろ。大声を出して書き消すなりの、イーロン・マスク流の解釈ですかおならを持っておならを制する。あと、ガレージバンドみたいな機能があるんですね。なんだっけ、モデル X だっけ、緊急車両みたいに。 スピーカーにできるのはモデルセック x ほどじゃないが自動車の常識にとらわれないスタイルと遊び心が人々を引きつけているんだろう待っておふざけで書いたら保存されるところだったんだけどこれレンタカーなんだから保存されたメモ一覧を開いてみたら案外縄文人が残した置物みたいなおっぱいが書いてあったりして普通にありえるんだよなぁありえないだろさて右スティックを4連続で倒すとサンタモードですかタップして起動したけどな あのさ、鼓膜にダメージ入ってそうなのを感じるレベルでうるさいんだけど、音量なんとかなりません。左ボタンを上下方向に動かすと、音量調整ができることを、試していないわけがない。ついでに言いますが、オーディオの質が悪いですね。 太い私にもわかる、明確に悪いです。いや、普通に聞けるんだけど、音量を上げると、音質がぼやけて優れない割に、音量ばかり上がって鼓膜が破れそうになる。ベンツの B クラスやマツダの6のような、鮮明かつ大出力なオーディオを知っている身には、ちょっと耐え難いかもなと感じる。私か、オーディオとかどうでもいいつもりだったんですが、このモデル3に乗れば、逆説的にわかる。 オーディオに金を使う価値も、デッドニングだのアンプだのツイーターだの言って、音にこだわる人たちの価値観も。なお画面が白飛びしまくってるが、現実では難なく視認できるのでご心配なく。もちろん炎天下でも、画面の明るさは足りている。ついでにマーズモードとやらも出してみましたが、井度家度に衛星写真を照らし合わせてるだけですな。モデル X 関連で、イーロンマスクの遊び心と言いましたが、それが現れてるのが面白い。ただ、土地感があるエリアであろうと。 カーナビは常時出しておきたい私にとって、マーズモードはストレスが溜まりますわ。今グレードについて調べていたら、パフォーマンスとロングレンジには、プレミアムオーディオが付いているらしい。予算があるなら絶対それ選んだ方がいいです。航続距離も、オーディオの質も、加速性能も、白飛びしちゃって見えないですが、法定速度よりはスピードを出しているせいで、電力消費が想定より大きくなっているようです。ちなみに気になる航続距離ですが、カタログ値は当てにしない方がいいです。 e p a という基準で見ましょう。スタンダードレンジプラスでは423キロ、ロングレンジでは568キロ、パフォーマンスでは506キロらしいです。長距離をやるつもりなら、ロングレンジを買うことになるだろう。東京から大阪まで、カーナビの実装距離で500キロちょいだ。かなりの航続距離だな。途中で休憩している間に充電できるから。 基本的には長旅も問題ないでしょうな1年ほど前のテスラといえばスーパーチャージャーネットワークが強みだったが最近はテスラが増えて充電待ちが出始めたようだマス自体は空いてても隣り合うところに止めたら出力が 66kW に制限される場合がある瞬間的に 120kW を超える大出力が最大の魅力だったスーパーチャージャーも混雑気味とあっては活かせないなお最大の注意点としてテスラのチャもモアダプターは 最大 50kW しか流せないんだ。日本各所のサービスエリア内に、100kW 級の急速充電器が配備され始めている現状と、スーパーチャージャーの混雑度、チャデモアダプタのボトルネック、そもそもスーパーチャージャー、高速降りなきゃいけないこと、ここら辺を考えると、むしろスーパーチャージャーありきのテスラより、素直にチャデモで 100kW オーバー出せる、他社の EV の方がいいんじゃないか、そう思わされてしまうんだよな。 ここ数ヶ月、テスラの株価が暴落したあたりから、顕著になってきた弱点だ。一番致命的なのが、首都圏と、東海道の新東名ルートなんですよね。JR 東海が新幹線でバンバン黒字を出すにとどまらず、リニア中央新幹線まで通して、すでに透明があるのに、新東名まで新設されて、東京名古屋間というのは、それだけ移動の需要があるエリアなのですよ。なのに、充電設備足りてない。平日の朝でも、 スーパーチャージャーの出力分け合われちゃう問題が出るからな。特にノルウェーのような EV 先進国が、大型連休期間に悲惨なことになっているのは、この動画を見に来ている人ならご存知だろう。チャデモが意外に出力出てくれないのと、そもそも大抵のチャデモが20から40程度のクソ雑魚なのと、アダプタの抜き差しが、非常に面倒くさいこと。たった半日レンタカーで、充電不要で走破できる距離を走って、それでもこの不便さだったからなぁ。買うか本気で検討していて、 クロー旅みたたいいいな使い方を想定ししててのですがだとしてもダリーはここで問題になってくるのが、茶でもの30分制限だよな。飯を食ったり、車内で寝たりするには短すぎる。実際私も充電中に飯食ったけど、あっという間にオーバーしちゃったよ。30分で充電が止まっちゃって進まないし、動かさない迷惑行為になるし、でもレストランの中にいて、途中退出はできないし。マジで茶で茶もの30分制限そそろろろ撤廃しろよあとイーロンマスクは、 テスラの資金力で、新透明インター沿いにもうちょっとスーパーチャージャー増設してくれ。オーナーは余裕とか言うし、実際なんとかなると思いますが、細かいところがストレスしかない。燃料タンク容量が、20リッター台しかない軽自動車も、普通に高速を走ってる現代だが、だとしてもやっぱり EV は不便だな。ここから車重が100キロ増えたってそんなに変わらないし、モデル3を買うなら、基本的にロングレンジ一択ですな。小畜梅のラインナップだ。 EV ならではの走りにこだわるなら、パフォーマンスを買う価値は確実にある。だってこのスタンダード、加速遅いですからね。いや、後で白点線追い越しかけまくるんだけど、タイヤとシャシーの余力ベースだと、下道なら80から90キロで巡行して、追いつくたびに白点線で抜いていけるくらい、それだけ余裕の加速力でもって、上は180キロくらいまで、楽々加速していけるんだけどね。だからさ、早く走っていけるんですよ。でも、 少し刺激が足りない。うーん、私のプランとしては、とりあえず安く買って、モデル2とやらが出たら、パフォーマンスを新車で買うか、それとも、モデル3の購入自体を見送っ その間にできることをやるかジャンクションに来たのでスタッドレスゆえのネガについて語らせてくれ高負荷コーナリング時にガタンと段差を超えると一気にタイヤが暴れる最初これはゴムブッシュがちぎれてるのかサスペンションメンバー高サブフレームがダルダルに取り付けられてるんじゃないかと思ったでもね唐突にぐにゃりとなるフィーリング間違いなくスタッドレスなのよだってこのテスラまだ7000キロよ それなのに、私が買ったボロ86より足のバタつきがひどい。安定性と加速力は抜群なのに、段差を超えた瞬間に、ハンドルが一気に揺さぶられてタイヤが暴れるのよ。今の段差もそうこれが怖くって、せっかくいい写真持ってるのに。 走りの次元が一気に引き下げられている低重心で特にアンダーやオーバーも出ない従来型のクラウンセダンや新型未来のような動きなのでスタッドレスだったのが残念でなりませんスタッドレスタイヤであることのボトルネックが今回は致命的に大きかった残念でならないがその中であってもテスラ社の動力性能の高さはうかがい知ることができたワインディングで高速巡行するのでその時にまた話します 音楽聴いてても、意味のわからないタイミングで、自動運転がビービーって中断してくる。その原因が何だったのかもよくわからない。そこそこ鮮明に聞こえるんだが、音量を上げて楽しもうと思うと途端にダメだ。バイクのインカムみたいな気分で使わないとな。サイレングレードであることを考えると、市販車トップクラスに充実しているとは思います。 でもやっぱり音楽、音を楽しむは無理ですね。どういう設計になってるのか、音はスピーカーから出てるというより、立体的な音響計算の上で、運転手にだけダイレクトに届くように、調整して出されているような聞こえ方です。うーん、でもこの音質なら、後で金払ってアップグレードするか、元からロングレンジ買うか、やっぱそうなる。今度は何ですか 私服のドライビングタイムを邪魔しないでもらっていいですかロングホイールベースなのと安定性重視のセッティングになっていることこの二つゆえもともと直進性はかなり高いそれと追従クルコンがあることことあるごとに2回倒すてまといつ暴れ出すかわからんストレスを考えるとタッチパネルを触るときと渋滞中以外はオートパイロットは使わないというのが一番いいのかもしれんなそれにふとした瞬間に私が通りたい走行位置と 違うところを走るんですよね。正常な動作でしかないんだけど、私の意思と全然違うところに行こうとするので、ストレスが半端ないです。他のメーカーの自動運転システムも、ステ ア, アシストはみんなそういう動き、それを手放しだーって喜べるとか、何も考えてないんですね。聞いてるか日産社の広告担当。GTR 作ってる会社が、リーフの CM で180をボコしたり、アリアの b 6の納期を一方的に延長して、 その間に、上位グレードの B9 の方を生産させたり、これテスラの動画だろ。そうですね。ステアリングのナットが緩んだまま納車されて、走行中にハンドルが取れたメーカーでしたね。そしてこのランダムを触りテスト、感度が悪いです。なんで触ってるやん。このまま検知されないと。 ハンドルを強引に切って取り戻しましたが、なんか認証に失敗したらしいです。こうやって操作していないと判断されると、確か P レンジに入れ直すまで、もうオートパイロットは使えないんだよな。あのさあ、というわけで、ハンドルアシストは当分なしです。これ他社みたいにステアを握り込むんじゃなくて、わずかにハンドルを切った方がいいです。切りすぎると、自動運転解除になっちゃいます。ハンドルを切って解除することについてだが、オートパイロット中に緩やかにハンドルを回していくと、 引っかかりがある。そこからさらに切ると、突然引っかかりが解除されて、人間によるステア操作になる。緩やかにあればふらつくほどではないが、繊細な運転操作を知らない人が解除しようとすると、左右にぐらつくことになるな。シフトスティックをリバース側に倒すことでも解除できるし、ブレーキペダルをちょっと踏んでもいい。私は、シフトスティック倒しによる解除をお勧めいたします。もうアメリカでは完全自動運転が 実装されてるらしいという話は今回どうでもいい。アクセルを離したとき、生ブレーキの効き方が、場面によって変わるんですよね。回生充電で。 可能な限り多く回収しようという意思表示なのでしょうが、迷惑で不快です。だって、アクセルを離しただけで急ブレーキがかかることもあれば、ワンテンポ遅れてから、ガツンと効く場合もあるんだよ。乗り心地の面でも、いつ前後に揺さぶられるかわからないので、快適な運転はできないし、同乗者もようでしょうな。コーナリング時の荷重移動という点でも、どんな減速 g が出るかわからないので、せっかくの写真を、 長期的に飛び込ませることができない。もちろん本体設定の中に、改正ブレーキをコントロールする名目はなかった。ワンペダルドライブモードでもない。ここで冒頭にちらっと見せた、社外性ボタンの出番ですよ。改正ブレーキの強さを変えられるとか、せっかくのハイパフォーマンスセダンが、いくつかのボトルネックのせいで、かなりの制限をかけられてるんだ。その中でもかなり早いんですよ。スーパーカー並みのペースで流せるんだもんね。 左のボタンを押し込むと音楽の一時停止左右に倒すと、曲のスキップができます。時間ができたので、やっと乗り心地について話せますね。皆さんとても意外に感じると思いますが、ラブ4に近いです。はなんであの大型 SUV と EV セダンが同じ乗り味になるってんだ足はコツコツと動き、高い合成あるボディが動かされない。そういう動きが似ているのです。 空気圧は3バール入っていて、乗り味としてはかなり硬くなるはずなのに、短いストロークで、しっかりと吸収してくれているようで、不快な突き上げは一切ありません。振動の波を押しつぶしてからボディに入れてる感じ、細かい段差が連続するような場面でも、だんだん来るのではなくて、高い波は一瞬ラグらせて、振幅を3割減らして送るような、ダンパーがちゃんと仕事しているんですよね。あんまり動かないのに、優雅ってわけではないんだけど、 ちょっと空気圧下げていくいョン入れれば、移動に不満は出づらいと思います。硬めだけど、不快にさせない範囲に抑えているのリアジ、クラウンに近いよな。ただ従来型クラウンは、曲がり出しをクイックにしているせいで、直進性がわずかに削がれていたんですよね。切り始めから過剰にクイックだと少し怖いので、ステアリングセンターには、わずかな緩さがあるとちょうど良いです。その緩さというかだるさと、直進安定性が、運転していても、 安心して乗れる感覚につながるんだよな。そういう走行フィーリング、どういうわけか、プリウス PHV と似ているんですよね。無意識に比較してしまいます。ロングホイールベース、直進安定性高い、あまり動かない。もちろんプリウス PHV で着て帰ったわけですが、何の違和感もなく両車には乗り換えられます。帰り道でウインカーを出そうとして、ワイパーを動かしちゃったんですよね。無意識にそうしちゃうくらい、キャラクターは似ている。乗り心地と、ステアフィールの調律と、 航続距離高充電の手間と音質。ここを除けば、基本的にテスラの勝ちです。まあ新車250万円スタートの50プリウスベースと。 新車530万スタートの専用設計を比べてもな。ラブ4やクラウンに乗ればわかるんですが、400万円オーバーのトヨタ車って、組み付けもしっかりしてるんですよ。最低でも400万円はかけたいですね。よく作られてる感が欲しいなら。まあプリウス PHV もその価格だけどな、重さを快適性に変えていて不満はないが。ただねー、EV として専用設計しない限り、クラウンセダン200万足したって。 どうにもならんのよ。加速力を出すとか、そういう話じゃない。EV のトルク特性がいいんだ。踏み始めからガツンとシートに押し付けられて、途切れることなく続く加速はいいもんだ。エンジン音がないとか、気になったことがない。まあ知ってる身には、ガソリン車換算だと350馬力くらいだな。そういう感情をしてしまうが。出だしがよろしくても、数秒続けると現実に戻されるんですよね。モーターの弱点だと思います。さてここで、 低速域からのベタ踏み加速を試してみるのですが、雨とスタッドレスと段差の組み合わせはダメですね。ベタ踏みをして、タイヤに強いトルクがかかった瞬間、トラクションコントロールが作動して、空転してしまって、前に漕ぎ出していかなくなりました。でも滑らない時もあるので、どういう条件で起こるのか、検証しきれてはいませんが、スタッドレスのボトルネックですね。まあ、行動だろうが100踏み切れるパワーだといえば、 声はいいかもしれんな。やっぱり400馬力はないですよね。トルクは未公表らしいけど、多分ガソリン車だと約350馬力換算です。出だしのトルクで数値以上に速く感じる。でさ、今の好きで言おうと思うんだけど、この内装、木のパネルが左右に渡してあるでしょそれに対してステアリングコラム、木のパネルの下側に刺さってるのね。これさ、右ハンドルだろうが左ハンドルだろうが、最低限のコストで作るための土下地設計でしょ 木目とシンプルイメージでごまかしてるけどアップル社と違うところは製品に露骨なコストダウンが見られることだな世間ではトヨタが言われがちだけど私から見たらテスラの方がひどいですねだってあからさまにケチってるんだもんそれをシンプルだかミニマリストって言って正当化するつもりか続くコストダウンとそれをむしろ効率化と言って褒めたたえる新者 これがテスラのアホな構図だぜ。横幅は1850と小さくないですが、運転している分には普通ですね。その分車内空間が広いからいいんだけど、狭い駐車場では、やっぱり車体のでかさを感じざるを得ない。後々出てくるけど、アラウンドビューモニター欲しいな。というわけで、右ハンドルと左ハンドル、その両方に効率よく対応するためのコストダウンは、世界トップクラスにひどいという話だったぜ。 テスラ系 YouTuber が必ず一回はやってそうなカーブの中でのオートパイロットですがうまいこと走ってますねシステムモニターの動作を見ていると演算と修正を目にも留まらぬ速さで繰り返すことで結果的にまともに走れるようにしている様子完全自動運転と聞くと超次元的なことをしているように思うが実物の動作を見ていると処理が C 言語で書けそうだよな魔法なんて存在しないんですなんというか掃じて言えることなのですが テスラ車って、現実なんですよね。型破りな体制によって、ズバ抜けた存在に見えるんだけど、どれも高校生の工作の延長線上に過ぎない、驚異的な動力性能やテスラというブランドは魅力的だが、やっぱり宗教時見てますね。おインターネットでたまに見る、お前すごくないぞ認定してくる、コンプレックスひどいやつかくさ、いや一生鍛えていくべき大事な能力なのよ。 論理の積み重ねで、現実との間を埋めていく思考力というのは、もう一つ、私がこの車の開発者だったら、どこをどうするだろうか。それを考えながら乗ると、どんな車でも面白くなりますよ。とりあえずハイグリップタイヤだろ、ランボルギーニと同等の。さすがテスラ抜け目ない、パフォーマンスモデルでもうやってるんだ。私みたいな、シャシーの素性を生かしたハイペース走行がしたいユーザーは、パフォーマンスグレード一択ですな。んで、予算に問題がないんなら、 この安い方じゃなくて、基本的にロングレンジを買え。買いたくても予算的に買えない人だけ、妥協して、この安いの買えばいい。私の答えはこれです。私が買うのもこれです。お前今なんて言ってたいやーね、複数台持ちで、貯金も別の車のカスタムも旅行もしたいなら、金の配分にはシビアになるのよ。さてこの先の道の駅ですが。 駐車場レイアウトがクソで、むっちゃ歩かされるので基本的に素通りします。施設の溶端を挟むようにしか、充電器が存在しないんだよな。そしてここで、オートパイロットの道路誤認が起こるわけだ。これは完全にビビりましたわ。意味わからない方向に、突然車が動き出すんだもの。なんでか知らないが、オートパイロットが起動できなくなったな。 この雨のせいか、路面の白線を認識できないようだ。雨というか、白線自体が舗装切れかかってるんですよね。時速30キロ以上は意地でも出さない、後期高齢者でも安全に乗れそうなテスラだと、心のどこかで思ってたんだけど、まだ怪しいわ。でも、前走者に合わせての原則も、円滑にこなしてくれるようだ。前が発進すると、自動でついていくんですよね。トヨタのクルコンだったら、アクセル操作を行わないと動き出さないけど、 テスラとトヨタ、考え方が正反対だな。まあ車の挙動は似ているが、ゴミヤスタカさんも、モデル3のリアのロールの追従性は、トヨタに似ている。という胸のことを言っていますが、私はそれ、前後のスタビライザーのバランスによって、アンダーステアになるようにしているから、起こることなんじゃないかなと予想します。 負荷をかけていったコーナリングの、主に中盤以降において、フロントのロールが突っ張って、アンダー気味になるようなこのチャンネルでもちょくちょく出てくる表現だよな安定性重視で作っているんだそれか、確実な自動運転のためには、オーバーステアで滑り出すなんて、許容できないんですかねさあ一気に情勢が変わります 白点線なので、思い切って抜いちゃいましょう。雨でスタッドレスだけど安定していて、加速性能もとても高いので、白点線でも安心して抜いていけます。ち ょ, くちょく言うが、日本の白点線区間の中で、こういう見通しのいいところって、ほとんどないよな。オレンジ線のところの方が、よっぽど安全にいけますよね。というわけで一気にスピードレンジが上がりますが、何の不安もなく、こっちが速いんじゃなくて、日本の方程速度が低いだけ。 そういう余裕がある、スタッドレスだろうが、タイヤにかける負荷を制限してやれば、暴れ出すこともない。ただ、前後重量配分自体はほぼ50対50なのに、従来型クラウンのような、アクセルを抜いただけ、ノーズが入っていくようなフィーリングはないですね。加速自体は早く、写真もタイヤも余力たっぷりだけど、ひらひら待っていくというよりは、気持ちよく流す。ベタ踏みしていかない限りは、 この領域を出ない感じ、シャープだったりするんじゃなくて、むしろゆったりしているんだよな。ロールはかなり早い段階で抑え込んでくれるし、姿勢はビシッと安定する。ちょっと固めな足が、速度を上げていっても、不安感皆無な安心感をもたらしてくれる。パフォーマンスモデルだとどうなるのか、これは乗り比べてみたいな。空いた時間でレンタカー探します。ハンドル自体は軽いんだけど、動きに程よい一体感があって、ドライバーズカーとしてのリズムがある。前に追いついてしまったので、 急ブレーキのテストをしてみましょう撮影時の私はまだこのモデル3がスタッドレスを履いていることを知りませんタイヤを確かめずに感覚を元に運転していますこのぐにゃぐにゃ感やグリップ限界はさすがに車そのものの問題ではないこのあたりで スタッドレスタイヤなんじゃないかと感づきます雨とスタッドレスと段差は最高に相性が悪いドライ路面の 60% も制動力が出ないことだってあるというかノースアップと現在地に戻るボタンが遠すぎなスマホみたいにしたいなら現在地に戻るボタンは地図の右下に追加してくれいや左上のアイコンを移動してくれるだけでいいああ、カーブを思った通り曲がってくれなくて自分でハンドル切ってたら解除されたもうオートパイロットは 保険程度に考えるのがいいな。あとは、渋滞中に楽でもするか。それにしてもこの41号線、左側の川の景色が、いつ来ても壮絶なんですよね。 この道は深夜帯に来ても、ただ闇が広がるばかりで、何も見るものがないのにな。交通量が少なくて明るい、朝の5時台くらいが一番のスイートタイムですね。何年前の台風だっけゲロ温泉の方だっけ確か道路が崩落して、この41号線、一部がなくなったんですよね。実はこの川の向こう側に、程よい林道区間もある。安全に、岩がゴロゴロした川を楽しむには、岐阜の程よい山中って、ちょうどいいんだよな。穴場がいくつもある。 さて、サメよっていう看板があるんですよね。この先は急カーブです。さっきからゆっくり走ってる。絶対おじいちゃんが乗ってるベンツのせいで何の危険もないですが。ダメみたいですね。もう自分が運転した方が早いやんけ。白点線が来たから抜いたろうと思ったら、なんかこういう区間だけ加速しやがるんですよ。 なんなのと反射線が来たから左から抜いたろうと思ったら、前の直線でまた再加速してからの、左側にはみ出しながらカーブするという万全運転。テスラと張り合いたいなら、AMG でも持ってきやがれ、スタッドレスゆえのグリップ限界ダウンと、スタンダードモデルゆえの、モーター出力不足。この二つの致命的な弱点があっても、 この雨の中で、かなり早いペースを作れちゃうんですよ。どうせその先に追いつくので、こういうリスクテイクの意味はあまりないですが、後続距離が長い分、楽しみもありますね。ただまあ、踏み込むたびに、パフォーマンスモデル欲しいよなぁと思う。桜が咲いてるぜ。そういえば3月中旬だな。さすがルッキズム面食い社会。普段は無視するくせに、桜だけ都合よく吸おうとする。 そのメーカーもクルコンもそうなのですが、こういう原則と再発進を繰り返すような状況下で、アホみたいに乗り心地が悪くなります。意味不明なタイミングで停止しようとして急ブレーキをかけたり、2台前が止まりそうなのに、強い加速を始めてから急ブレーキかけたり、再発進時の急加速は、あんまり気にならなかったんですがね。テスラの強いところは、ソフトウェアアップデートで、勝手に改良されることに期待できるところでしょう。改悪の可能性もあるがな。 やっぱりハザードの位置おかしいだろ。イーロンマスクは何考えてんの最先端のノーハザード双方ですかそれは意味わからん。さて、どこで仕掛けましょうか向こうは車重が約半分。 コーナリング限界は果てしなく高いはず。逆に言えば、1.7 トンはあるこいつは、低速コーナリングが苦手なはずなのに、そこそこのペースまで上げても、これっぽっちも破綻する素振りを見せない。新型未来の時もそうだったけど、タイヤグリップを使い切りに行っても、動きが変わらない。おまけにちょうど良いロールの追従性。 やっぱりテスラの動き、トヨタ車に近いと思いますよ。加速力も余裕で、FR だけドリアタイヤもグリップをロスしない。この驚異的な安定性の高さとトルクを知ると、確かにガソリン車には戻れないかなぁ。スープラなら並行所有はあり。ガソリンを無駄に噴射しないことや、踏んだ瞬間からズドンとくるトルク。どう考えても、EV は強いんだよなぁ。BG4X だって、鈍重な SUV だったはずなのに、 腰高感ある動きを一切出さない低重心と光合成この動きをユーザーが知ったとしてわざわざガソリン買うんだろうか電気自動車とかそんなもんじゃなくて血を這うように踏んだ瞬間からズドンとワークする究極のスポーツマシンとして乗ることになる今だって路面のうねりと勾配さと雨という安全を損なう要素のオンパレードそこを どっしり安定して抜けていく。見ていてもわかる通り、周りの車と、まるっきり走るペースが違うじゃないか。危ない領域には、一切入ってないんだよ。余力を残したクルージング。その中に押さえてるのに、こんなペースで走っていってしまう。あ、今の交差点は一時停止ないんですよ。トンネル出口から橋が来てて、見通しもいいんです。私は白点線追い越しをする市内の判断、とってもシビアです。 銀行の住宅ローン以上に厳しいのです。抜いた後に戻って、その数秒後まで、対向車側の安全が確認できるまで行きません。もちろん、道路脇のことも、今回は川沿いで、かなり遠くまで見通せたので、まあタテスラの力を借りてしまいました。なおウインカー操作をミスって、しばらく右ウインカーが出しっぱになった模様。深夜にさ、ブーンってうるさい車ちょくちょくいるでしょそういうしょぼい奴らより、絶対テスラの方が早い。 しかも無音、アルピーヌ a 1ントの加速勝負には負けたが、それも130キロから上の領域での話、基礎的な荷重移動と、タイヤグリップを意識して運転しているだけで、安全な領域に抑えていても、これだからねーいやまあ、速度違反であることはその通りかもしれないんですが、無音でこのペースですからね。この投稿主を恨むより先に、爆音を撒き散らしたり、 すり抜けしてるバイクを社会から消せよな気持ちいいとか言って偏差値低そうな文章で爆音で SNS に投稿される暴走動画と同じくらいのペースをただのサイレンモデルの乗用車で出すわけですから音だけうるさくして全体のバランスを考えずにクソダサい車に仕上げてる人たち君たち終わってるよ まあ私も元 R35 オーナーだし、BMW スープラが一番好きな車ですが、テスラにガソリン車で勝てるかね。新透明の直線で、瞬間的に200キロオーバーで走るような、その世界なら向こうに軍配が上がるが、中速で曲がってからの、トルクでドカン。そういう道が続く、下道のワインディングだと、並のスポーツカーじゃテスラには勝てない。私も基本的には EV 否定派というか、 会議派なんでですがね自分でこの世界を知ってしまうとあと、ガソリンエンジン信者が、エンジン音がうるさいだけの、貸す人間ばかりだからな。ガソリン車陣営がどうしようもない人間ばかりなら、離脱するしかないですよね。私の86は、わざわざ中古で買ってきて純正マフラーに戻したけど、もうどうしようかな。EV がこれなら、下級機つけたところで何にもならんわ。そしてこれは、左後ろが充電ポートだから、頭から突っ込まないとケーブルが届かない気がして、 でもお尻から入れたい派だから、右往左往するず。こういう時にアラウンドビューモニター欲しいんだよな。社交的には止めにはすらないだろうけど。あんなセンサー当てになんねーわ。というわけで 20kW 級ですが、何もしないよりマシなので充電してきます。充電前は 66%、覚えておいてね。こんな唐揚げ定食を950円で食ってきました。その場で揚げてもらえたし、サラダもついてきたので、かなり満足感は高かったです。 73% まで回復しました。30分で 7%? 何の足しにもならねえ。ここから先は、しばらくゆったり過ごしてから、峠の急な下りを走って、あとはもう帰るだけかな。 さっきはそこそこなハイペースだったので少し抑えてゆったり行きましょうかね。程よい電源機帯を買ってきたコーラがコーナリング G でこぼれないレベルまで飲みながら流しました。減速 G の立ち上がりが状況によって違うのだけがゆったりペースで走ってる時のボトルネックですね。そうだ思い出した。さっきの道の駅の壁地の方で外観は撮ったけど サムネ用の写真がまだだった。霧が出てきたぞ。ここから先が、最後のテスト区間にして、重量が重たくて大柄ない EV が、最も苦手とする低速セクションだ。ちょうどここから先、道の難易度が一気に跳ね上がる、急カーブの連続になるので、ペースを上げてしまうと、すぐにタイヤの限界が来ます。と言っても撮影中の私、さすがに疲れが出てきていて、もう思い切った走りは行いません。どちらかというと、重量ゆえに出てきそうなアンダーステアを、 旋回方向に強い負荷がかかる中で、荷重移動とのマッチングで、どれだけ打ち消していけるか、もしくは EV ならでらいのか、そういうフィーリングを確かめる時間となりました。この区間、映像ではそこそこ広いように見えるけど、対向車を意識して、車線内に収めると、かなりトリッキーなステージになる。今の左カーブも、トラックのはみ出しを警戒して、インから入ってしまったせいで、乗れるというか許容されるラインが、 事実上一本になってしまった。いいニュースとしては、横幅1850というサイズを、気にする場面はなかったということでしょう。前後に 4690mm、最小旋回半径は約5 8メートルらしい。旋回半径は、いまいち正確な数値が出てこなかった。テスラのマニュアルには、 1 1 8メートルって書いてあるらしいですな。直径と間違いやがってさ、翻訳のミスかもしれんがテスラのずさんなところが出てるな。そこなんですよね、テスラのボトルネックの中で、あまり言及されないもの。例えばネットで新車買った時、手付金30万円は引き落とされたのに、1ヶ月以上、電話の一つもよこさない、突然振込依頼書が来て、4日以内に700万円振り込めと書いてある。ヤクザ通って 被害を受けたたオーナーナさんは言ってたなあと、オプションの茶でもアダプタが、付け忘れた状態で納車されてくる。もっとひどいのだと、左右でドアの内装が、違うということもあるらしいな。塗装が破れたり、剥がれたり、別の色の塗料が付着していたり、そういう状態で納車されてくる。GR86 の、テールランプと共振して塗料がわずかに剥がれる問題、こそどうでもよくなってくるな。そもそも300万円以下のトヨタ車って、 基本的に低価格帯の大量生産だからねそういう荒さは仕方ないよ。でも、モデル S や X でそういう不良報告があるけど、いくらなのさ。という話が、数年前まではありましたとさ。工場が変わって、管理体制がアップデートされて、例えばこの液晶パネル。 組み立て作業時に、チェックリストとして機能するようですね。というわけでありきたりなテスラ批判は、時が進むとともに成り立たなくなってくる。私も別に、信者に称えられているほど、テスラ社がすごいとは思わないですけどね。でも今のフィーリング、すごくいいよ。クラウンクロスオーバーもそうだったけど、程よい負荷に抑えると、気持ちよく流せる領域があるんですよね。これからこの道は、勾配もコーナリングも、 つくなっていく一方ですが余裕あるのよ下り坂の急カーブって曲がっていくにつれてタイヤが過労で負けていくようなそうやって流されるようなフィーリングになることがあるがこの雨で性能不明なスタッドレスなのに随分と踏ん張ってくれるようなタイヤに瞬間的に無理な負荷がかからないよう走りをコントロールしてはいるのですがダウンヒルが怖くないこんなの初めてですわ私はここ数年 ことここら辺を意識しながら自分の価値観のアップグレードを裏の目的に据えて40代近い車に乗ってきましたその中でもこのモデル 3BMW スープラに並ぶほどいい自分のプリウスも含めてランキングが作れるなら1位は BMW スープラ2位は多分パフォーマンスグレードのモデル3でしょうなスタッドレスでベースグレードのこの状態だったら私のプリウスピー p h v g r が僅差で負ける BMW スープラには可能性で勝ててない R35 が微妙だった通りただ早ければいいというものではない例えばマツダの6やベンツの B クラスはステアフィールにやや微妙なところがあった軽すぎたりクイックすぎたり一体感に欠けるんですよねステアフィールだけで言うなら新型シビックの方がモデル3よりもプリウスよりもスープラよりも上かな もし新型シビックが EV で出ていたらテスラに勝るハイパフォーマンスセダンになっていたかもしれないな少なくともシャシーだけ見ればいくつかの日本車はテスラが相手でもフィーリングで全く引けを取っていないでも UI や内装の設計 EV ならではの付加価値ここの付け方が分かってないんじゃないかオフロード系の鈴木車とかライフスタイルとしての車の訴求はかなり近い領域にあると思うんだがなでも残念ながら中国 EV が強すぎて勝てない あの日産の桜でも、すでに負けてる、桜に乗ってすげーとか、実はもう遅いんですよね。中国は60万円台で EV 出してるし。テスラでさえ、中国市場では b y d に負けたからな。私も未だに EV がエコなのか疑問に思ってるけど、そういうのを迷う段階って、もう終わってたらしいんですね。なお投稿主は、別に EV 推進派ではない。安定してタイヤグリップを使い切りながら、ハイペースな走りを作れる。 せめて言っても動きが変わらない車が好き。私は変わってない。このテスラだって、ただのドライビングをするなら、従来の自動車と比べて、特段大きな差はないように思う。物自体は大したことない、なんて言うつもりはないが、世間で思われているほど異次元ではない。でも評価されるし、テスラが欲しいと思ったら、隣に b y d がいようと、自分はテスラを買う。 興味ないモデルでも、注目はしてしまう。日本車はいないんですか早くまともな EV 出してくれ。中国が進出してくるから、一年以内に出せ。絶対無理なんだよな。それにしても、旋回時間が長い。この峠で一番険しいコーナリングも、危なげなくスイスイ行くよな。この感じ、プリウス PHV のパワーモードでも味わったことがあると思ったら、そうか、そういうことだったのか。旋回中も、 多分回生ブレーキを常時かけてるんですよね。大したことではないんですが、モーターから減速を入れることによって、タイヤグリップを前後方向に使わず、それでいて、重力に打ち勝てる程度の減速は影で行ってくれるから、だから下りコーナリングにおいても、制御できないところに飛び出していくような、恐怖感がないわけか。冷静に考えて、減速時にエネルギーを捨てることしかできないガソリン車って虚しいよな。ハイブリッドじゃモーターが出力不足なんだ。 下り坂の減速のためにもより強い加速のためにも、大出力なモーターをつけるんだ。バッテリー容量は、前後重量配分を3つ決めればいい。もしかして、BMW の XM は、そういう思想で作られたんでしょうかね。顔が草、変顔ビーバーかよ。私は開発人の努力が透ける車、好きですよ。 3000万円あっても別の車買うけど、はぁ、あ、もう47分ですか、史上最長に長くなりましたな、編集を始めてから10時間近く経ったし、言うこともなくなってきたし、そろそろ終わりにしましょうか、で、買うかどうかですが、どうしようか、充電が思っていた以上に面倒くさいんだ、うーん。 パフォーマンスを借りて乗ってみてから考えますわ。あとですね、5時間くらい借りて乗ったんですが、行き帰り合わせると7時間くらい運転したんですが、やけに疲れたんですよ。私のプリウスで、日帰り24時間みたいな長距離に乗って行った時と、同じか、それ以上の疲労感、自動運転システムによる振動と、微妙に硬い乗り心地のせいですかねー。空気圧ダウンと、クッションアシスか。加速力があるので、 合流加速は余裕です。いつまでこの動画続けるんだはいはい、私も疲れたし、そろそろ終わりとしましょうか。ここまで見てくださった方、どうか、高評価ボタンの一つだけでも、押してくださったら幸いです。次はどうしましょうかね。またドラレコ動画を出すのと、久しぶりに86触るか、とりあえず休ませていただきます。ありがとうございました。